気がついたら「恋しかった」「悲しいニュース」「溢れる街で」「あなたの声が聞け」「ない日は私の全てが止まる」 心を朝焼けに染めたそう愛の 「悲しいほどあなたが好きで」「恋はつがきで」「どんどんあなた引っ張られてゆくみたい」「また明日は会えるのか」 手に染めた「ひに星降ふるっちゃう」 している星はどれ？悲しいほどあなたが好き。 色に染めた七色に染めたそうある目 Bye. -bye.